こんにちはこ す, です。今日の解説する技は、なれがむセイムサイド、えっと、マゼランあるじゃん、それの全部イン、イン、インです、オープニングでも、えー、見てもらったり、こり、そういう技です。 こんな感じ、はい、練習方法まず1個目最初は、えー、フェアリー抜きを練習してくださいフェアリーっていうのはこれ「In Around the World」の最後のタッチを逆足にするそこのフェアリーなんだけどこの練習っていうかあの このナレガムセングサイドのためのフェアリー抜きを練習してほしいです。ぶっちゃけこの技高く上げればできちゃう技なんだけど、まあ、それよりも本当に自分の一番回しやすいコンパクトにできる位置を見つける意識を持って、このフェアリー抜きをやってほしいです。まあ、理想、まあ、すごい綺麗に見えるのは腰ちょい上ぐらいかな。 こんな感じ、今ぐらいが多分一番綺麗に見える高さかなって個人的に思うんでそこを意識してやってみてくださいもしかしたらね俺よりもっと足長い人とかちょっと低すぎるタ面が合わないとかねあると思うんで自分の体型に合った、ね、高さがあると思うんで、まあ、これを目安にして自分の体格に合った高さを見つけてみてくださいでこの抜きのポイントがもう1個あって普通のリフティングこうやって まあ、自分の目の前でやるじゃないですか。で、抜きするときは、えー、普通の普段のリフティングよりもボール半個分前にボールを上げてあげましょう。基本的にフェアリー抜きは奥から手前にっていうイメージで回してあげるとすごい後半の 上げた後の膝下の回しやすさが全然違くなるので、まあ、それ意識して、まあ、このナレガモセリングサイド以外の技ダブルとかもそうだし意識してやってみてくださいで練習方法2なんだけどもう抜きの練習できたらもう2回転目やっちゃうだけなんだけど、えー、その時に意識すること抜きの後だね抜きの後練習あの意識してほしいことはこのプラントのとことベタ抜きだと 後半遅くなっちゃうからつま先でこうやって跳ねるようにフランクしてあげるついてあげるっていうイメージだとやっぱ2回転目遅くなっちゃうしあの力任せな回しになっちゃうからしっかりここで1回転目したら弾む勢いでフランクしてあげてくださいであとは2回転目特になんだけどすごい外回しになりがちな人がいる 外ちょっともう本当に力流せな感じじゃなくて1周目と同じように抜きって縦にこうやって回してるよねそれと同じように1周目2周目も外じゃなくてしっかり縦に回してあげるとなんでめっちゃ思いっきりやってるのに最後間に合わないんだろうっていうところも間に合うようになるんで、まあ、こんな感じです でまあともう一個意識してほしいのは最初は抜きの時に軸足をベタつきで全部かかとまでついちゃうと勢いがつきにくいのと足を超える前にこうやって引っかかっちゃう浮いてあげると足がこの頂点で伸びてくれるから高く抜きができるようになると思います OK、はい っていう感じで今回はナレガムスイングサイドを解説していきました、まあ、少しずつまあいろんなリクエストもらってるんでそ、え、れ、ー、に応えて動画出していきたいと思うんでよろしくお願いします